え、今回ですねあのー、僕の FNF 実況見てくれてる人なら分かると思うんですが今回ねあのーま、今, 今の話と関係ないんですけど今回、えー、手元動画 FNF 実況者 の, あの手元動画を今回ね撮ろうということを今回ちょっと僕はあの多分日本初。 FNF 実況者の手元動画をね、公開ということであのちなみにね、ちょっとデスク着たいんですけどそれはもうちょっと本当に申し訳ないですもうちょっと埃りまみれでもうハウス出すそれらね、させてやってみましょうあならんかった<笑>恥ずかしいアボカドスフロメキシコ 321GO! Ugh. <laughs>